恋文の里、君町そう君町坂の元草加天狗でございます。今年の私たちのテーマは、この坂にて君を待つということで、君町坂の歴史、そして美しい四季をテーマにしております。 君町坂という名前は明治天皇がこちらの方にいらしたときに険しい旅路を心配した皇后さまがお手紙を寄せられたことから君町の坂ということで名を付けられましたその名前を付けられる前には大きな戦がありましてこの君町坂とっても険しい坂だったんですそれでその坂の険しい地形がこの地元を守りそして私たちの今の命につながっていますこの 激しい激動の歴史と、そして麗しい四季の風景を表せるよう、精一杯心を一つに紡いでお送りいたします。よろしく し, よろしくお願いしま す, しいします、うん、創価天構え ありがとうございました